それでは、2023年度の筑波大学理工学部数学類、計算基数学1の授業を始めたいと思います。この授業を担当します、筑波大学、数理物質計数学域の手類です。よろしくお願いいたします。まず、この授業で使う資料ですけれども、酒井康先生によります、計算基数学1講義ノートというのを使います。 それからと、授業サポートページがこちらにありますので、適宜ご利用ください。で、えーと、まずですね、この授業の内容として、この授業におけるその計算機数学ってことなんですけれども、まあ、あの計算機数学といいましても、おまあ、いろいろその分野が多岐にわたります。でその中で、えーと、ここの授業で扱う計算機数学はですね、あの計算機上で、まあ、主に 整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を扱います。で次にこの授業で学ぶですね計算基数学の特徴を紹介しておきます。と一つ目の特徴は代数的という点です。これはあの主にあの加減乗除ですとか代数的性質に基づく計算を対象にするということです。え二つ目の特徴はあの構成的というところです。 これは、単にこういったものが計算できるという性質を示すだけではなく、じゃあ、その目的とするものを計算するためには、どのような手順で計算すればよいかという、その具体的な計算手順も一緒に学びます。この具体的な計算手順のことをアルゴリズムと言います。で、3つ目の特徴は、実際的な点です。理論の正しさに加えて、効率も重視します。 えー、例えばあ皆さんあの明日の天気予報を知りたいというときにですねその天気予報の気象予報の計算が明日明後日までかかってしまってはこう明日には間に合わないわけですね、えー、とついでにちょっと余談ですけれどもあの最初にあの気象予報が行われ気象予報の計算を行ったときの計算というのは人力でやったというふうに聞いてますでそれはですね ある時点 の, あの気象データから24時間後 の, です、ね、あの気象状態を推測するのにです、ね、あの 何, 何十人もの計算する人を集めて24時間ぐらいかけて計算したというような話がありますけれども、まあ、あのそういうところから技術の進歩を行われているんですがただ、まあ、天気予報がですね明日の天気予報が明後日まで計算時間がかかってはこうしょうがないわけですねですからあの効率というのも大事になってくる場面があります。 でですので、まあ、ここで扱う計算というのも、まあ、効率を重視するという特徴があります。あとそれからもう一つはあの実際に計算機上で動作させるということを念頭に置いています。えっ、ー、と、まあ、最近ですとその、まあ、AI の, あのツールがですね、あのかなりいろいろ話題にはなってますね。例えば ChatGPT なんていうのを使っている人ももういるかもしれませんけれども。で ただ、チャット GPT のようなあの、まあ、言語モデルといって、人間からの入力に対して、最もらしいその答えを返すための機構の計算というのは、どんど ん, ど ん, どんそれあの大きな計算機を投入して計算していってるわけですね。ですので、そのなかなか私たちのパソコンでそういうこと、同じことをやるというのは、まあ 難しいいいことともだんだんん多くなってきてきるかと思います、まあ、一方で、あの身の回りのいろいろな問題を解くための計算っていうのは、あの工夫すればですね、こう私たちのパソコンなんかでも十分できるようなものもありますので、そういったいろいろな観点から実際に計算機上で動くということもあの、まあ、重視しながらあの、そういう数学を作っていくということになります。で えー、とまずその準備の準備としましてのテキストの最初の方にはですね、えー、とこのテキストの記法などがいろいろ書かれております、えー、とテキストですとあの4ページから6ページになると思いますけれども、まあ、ここはの後々、えー、とこのテキストを読みながら授業を受けていく際に必要になりますので、まあ、必要に応じて参照してくださいそれからもう一つテキストの7ページにはですね、えー、とアルゴリズムという 説がありましてアルゴリズムの書き方ということが簡潔に書かれておりますけれどもこれについてはもう少し詳しく後であので必要になったときに説明したいと思います、えー、それできょ、えっと、の今回の内容ですけれども、えっと、まずあのコンピューターの基本構成ですねテキストをお持ちの方はあの8ページから始まりますけれどもこのコンピューターの基本構成を中心に紹介していきたいと思います で特に、その、コンピューター内部の紹介をしまして、それから、あと、コンピューターのメモリーについて、若干、そのテキストに対する補足事項を説明していきます。まあ、今日はこういった内容で授業していきたいと思います。それでは、まず、えっと、1.1 節のコンピューターの基本構成というところから話をしていきたいと思います。 テキストをお持ちの方は8ページからご覧くださいで。ここではまずですね、計算機を構成する主な装置というものを紹介していきたいと思います。えー、と皆さん、計算機と聞くとですね、どんな機械を想像するでしょうか。まあ、あの多くの人は、えー、といつも使っているパソコンを想像するかもしれませんし、えー または、そうですね、なんかドラマやあの映画なんかで出てきたもっと大型のコンピューターというのを想像するかもし、えー、れませんけれども、えー、実はあのこの装置の構成からしますと、皆さんが普段使っているスマートフォンですとかですね、あの音楽プレイヤーとかゲーム機っていうのをみんな、これはあの計算機という呼ばれる機械になるわけですね。で、それはなぜかというと、今から述べるその計算機を構成する主な装置が全部入ってるからです。ということで、 じゃあ、どんな装置が入っているかというのを紹介していきます。えっと、まず最初がですね、えっと、中央処理装置と呼ばれる機器で、えー、これはセントラルプロセッシングユニットと英語で言います。頭文字を取って CPU というふうに呼ばれます。でこれはあのまさにその計算機の頭脳に当たる部分で、まあ、皆さんの 脳, 脳, 脳に当たる部分ですねで。この CPU はですね、さらにあの2つの装置に分かれるんですけれども、 まあ、一つは演算装置と呼ばれる装置で、あのこれはの数値演算あの、指則演算ですとか、あと論理演算を行う機構になっています。それからもう一つは、ね、制御装置と呼ばれる装置がありまして、こちらは計算機全体の動作を制御する役割を担っています。と次に挙げる装置はですね、主記憶装置と呼ばれるものです。あのこれはメモリーとも呼ばれます。まあ、人間の脳は あの演算と記憶の両方の機能をまあ一体化して司さっていますけれどもえと今私たちが使う計算機はその演算を行う部分とまあ記憶を行うする部分というのは別の装置として分けられています。でうんとまあこの中で主記憶装置はですねその記憶や呼び出しの速さは比較的早いのですがまあ電源を切ると内容が消えるものがあの多いことでも知られています。 あの最近はいろいろな機構がありましてパソコンもあのスリープといってあのこう蓋を閉じてもこう計算それまでの計算の意味が失われないような機構もありますけれども昔のパソコンは電源スイッチをブチッと切ると そ, こそれまで計算していた内容ですとかあと、まあ、ゲームの履歴が消えてしまってこう。あの せっかくゲームでいいところまいって泣きを見るというようなこともあったと思うんですが、まあ、そういう特徴、えーえー、があったのが記憶装置です。はい。じゃ あ, あの、紙の資料を持ちの方は次のページです。で、えーと、次の装置はですね、外部記憶装置と呼ばれるもので、えっ、ー、と、先ほどですね、主記憶装置はあの電源を切ると一般的には消えるという話をしたので、えー、とその電源を切っても内容があの消えない記憶装置なんですね。 でえー、ただし、記憶や呼び出しの速さは主記憶装置に比べればまあ遅いですので、例えば少 し, だ少しまあ30分とか1時間とか仕事をして、その内容をえと皆さん多分、パソコンのワープローなどのソフトであのこうレポートを書いていて、で一旦保存という操作をすると思いますが。 その保存という操作をしたときに何が行われているかというと、この外部記憶装置に皆さんの書いていたレポートのデータを保存すると、そういう操作を行っていると思っていいと思います。で昔はですね、フロッピーディスクですとか、光磁気ディスクと呼ばれたです、ね、記憶装置が使われておりましたで。現在では皆さんもお持ちだと思いますが、USB メモリとかメモリカードといったような あの媒体がですねこの外部記憶装置の代表的なものだと思います。までいいでしょうかね。あとはですね、入力装置と出力装置というのがありまして、入力装置はその外部から何らかのデータを入力する装置です。例えばパソコンについていてるキーボーボド あととは皆さんが使っていいるマウスというのも入力装置ですねキーボードはその皆さんがあの入力したい文字情報をこう打ち込む機器ですしそれからマウスはあの皆さんが画面上でえと指示示すもしくはあのクリックで指示をするといったようなことに使われる入力装置と位置づけられています。 それから出力装置はですね、外部へ、逆に外部へですね、何らかのデータを出力する機械でして、例えばモニターですね、パソコンのモニターは、あれは視覚情報で皆さんに情報を提示するということで、出力装置と呼ばれるわけです。あとは、もう少し物理的なものですと、プリンターというのがありまして、レポートや書類を印刷するんですね。これもやはり、 計算機の情報を外部に出力するという意味で出力装置という位置づけがなされています。というわけで、以上がですね、この計算機を構成する主な要素となっております。もう一度振り返りますと、中央処理装置、CPU、主記憶装置、メモリー、から外部記憶装置、それから入力装置、出力装置といった装置で、 我々が使っている計算機というのは構成されているというのがまあ今日の主な内容です。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは今のような装置がですね、じゃあ実際にはどういうものなのかというものを今日はあの本物を持ってきたので、あの本物のパソコンの中を見ながらちょっと紹介したいと思います。これから少し準備をしますのでちょっとお待ちください。